年が増えるたびに痩せにくい。太りやすくなってきている。そういった方は今回のエクササイズがおすすめです。大きな筋肉を使うことももちろん大切なんですけども、実は背中を使うことが大切なんです。女性は背中が気になりますよね。男性は意外と背中が気にならないかもしれません。ですが、男性も痩せにくい人は今回のエクササイズをやってください。はい、皆さんこんにちは。タートルです。今回はですね、 背中を使うエクササイズを紹介するんですけども、簡単にできるメニューになってます。あまり背中を使ってない人にとっては、まあまあいい運動になります。背中を使うメリットとしては、肩甲骨の間に、褐色脂肪細胞という組織があるんです。ここの組織は、年々と弱ってくるんですね。褐色脂肪細胞というのは、活性化させることによって、 脂肪を燃焼させるスピードが上がりますから、弱ってくるということは脂肪が減りにくくなっているということです。大きい筋肉の方がメリットがあるように感じますが、背中をしっかり使うことで痩せる体質が作れます。今回おすすめなメニューは、マニュアルレジスタンスローイングというメニューになります。一緒にやってみましょう。それでは紹介します。はい、やり方はとっても簡単です。座ったままで手を組みます。指を引っ掛けて引っ張り合いこします。 で、脇を締めます。この状態で体をこのように振ります。後ろに引くときにしっかり前の手で引っ張られないように力を入れ合いこしながら体を振ります。これで肩甲骨周りを鍛えることができます。これを一緒にやっていきましょう。簡単のように思いますが、しっかり力を入れて引っ張ることで背中をしっかり鍛えることができて、 発色脂肪細胞痩せ細胞を活性化させることができますいきましょう30秒スタートしっかり引っ張ってくださいやっていくにつれて背中がね少しだるくなってくる感じがあればちゃんとできてます体ごと回さないように胸張って正面向けて体を回します は気にしなくてもいいですだんだんとね疲れてきますからよーし OK 次はうつ伏せです体が持ち上げられる方は持ち上げたまま親指を上向けてしっかり肘を引きます体上げとくの辛いよって方は寝た状態でもいいです30秒動かしていきましょうスタート しっかりね脇を締めてくださいあんまり肩がね上がらないように肩甲骨をね寄せる感じですあまり効いてるかわかんないよって方もねとりあえず続けてください筋肉が疲れてくると分かってきますグッと引きますグッはい OK2、OK、セット目の体を回していきます 行きましょうスタート同じように引っ張りながらたまに手をひっくり返してもいいです肩は上がらないように落としたまましっかりね体は正面抜けて腕を振る感じです痛いよって方はね引っ張る力軽くしてもねしっかり効きますんで体を回してください 肩甲骨はねだるいオッケー今度はさっきやった分立ったまま行きます親指を後ろに向けてできれば耳よりも少し腕を後ろに回して下に引っ張る感じです行きましょうスタートしっかりね背骨を広背筋で挟む感じです 腕はできるだけ耳より後ろ少し肩がだるいよって方はね手を早くかけてください下ろすのはゆっくりよし OK はいラスト3セット目の体を回しますスタートこれもね肩甲骨がねだんだん疲れてくるとすでにねもうだるいと思います これで、ね、褐色脂肪細胞も、ね、活性化されて体ポカポカ痩せ体質を作ることが、ね、できますしっかり胸張っては脇は締めて小さく体を回す感じですはいケー、OK。ラスト体を起こして引っ張りますスタート これもね肩だるいよって方は早く手を伸ばして引くのはゆっくりゆっくり腕を上げるときにね肩がだるくなるのでもう勢いよくね手を上げて引くのはゆっくりぐーっと肩甲骨をしてくっくっしっかり背中を使っていきましょうケー。 はいお疲れ様でした今のね背中周りが熱い感じがするとかね胸を腫れた感じがするそういったことが感じられると背中がしっかり寄せられて背中周りの筋肉を使えた証拠です背中の肉が気になるよ姿勢が悪いよ痩せにくいよって方は背中をしっかり鍛えるメニューを行ってみてください